出場されていきますチャキューでございます50歳の本格スタイルの良さこいでございますので皆さんじっくりと応援楽しんでくださいませぜひですね皆さん一緒に手拍子もよろしくお願いいたしますさあ今日来れなかったメンバーの分までみんな頑張るぜよさあチャキル行くぜよそれチャキル チャキールチャチャチャキールイエーイさあ、皆様、熱い応援よろしくお願いします。構えチャキンいざ、出航 you. 浅草市民の皆様、埼玉県民の皆様、コロナに負けずに頑張って元気にいきましょう、熱い応援、よろしくお願いいたします。 ジャキのいくぜよーさあさあ盛り上っておお客は手拍子お願いしますそれそれそれはをにさあご一緒に盛り上がってまいりましょう Thank、you ありがとうございました。直れ